登って検証登山で使えるワークマンのベンチレーションウェア2選ご紹介したいと思いますベンチレーションとは登山やです、ね、運動中に汗をかいて体が熱くなりますよねその時に服を脱がずに、えー、ファスナーを開けたりしてです、ね、通気性を確保する機能のことです正直これめちゃくちゃ便利です 今回はこのベンチレーション機能がついたワークマンのワークマンバレしにくいウェア2点紹介したいと思いますはい、えー、まず1戦目はフリースサイドジッププルオーバーです一見ふ普通のです、ね、フリースに見えるんですが横のですねジップがベンチレーションとしてガバッと開くんです 利点がちょっともう一つあって、えー、とザックを背負った時にですねウエストベルトが隠せてスッキリします少しちょっとお見せしますね普通はこうですねところがこちらの商品だと内側に回せますでザックを固定できるでポケットも使えますね これね写真撮るときにスッキリしてすごくいいですよ、はい、あとはハンドホームポケットのみのシンプルデザインなのでワークマンバネしないのもいいですねはいこちらの商品ですが素材ですね一般的なフリース素材と同じですこちらがベンチレーションです脇下までガバッと開くんですねこちらが ハンンドボーンポケットです深さがあるのもね物が落ちにくくて嬉しいですね最近ですねあのウルトラライトハイキングの系統の人たちなんかがこういうクルネックでですねあの登山楽しんだりしてるんですけどワークマンのこのアイテムだとですねそういうコーディネートが楽しめます、えー、2戦目は超撥水シェフパンツです はいえー、超撥水シェフパンツなんですけども、えー、と実はここのですねジッパーがあってこんなに大きく開けますそして、えー、メッシュ構造になってるので開けておくとですね腰回りが蒸れないこのメッシュのポケットもですね結構気が利いてて中に入っているパンツがですねちょっと透けないように黒くなってます しかもこのオーバンポケットなんですけどアマゾンのこのファイヤータブレットがですね丸々入るサイズなんですはいあとですね結構ポケット大きいのでこのアマゾンファイヤータブレットをケースに入れた状態でもちゃんとすっぽり入ります 超撥水シェフパンツですね、えー、と本来結構ダボっと大きく着るサイズのものなんですけども、あのー、僕は割といつもはねワークマン M か L なんですけどぴったり目で S サイズを履いてます、えー、とやっぱりですねやっぱ山で履けるジーンズデニムっていうのがない中この色合いはですねデニムカラーが一番おすすめです えー、と素材は、ね、ポリコットンです少し、ね、あの光沢がある感じでなかなかちょっと大人っぽくていいんじゃないでしょうか、まあ、体型にもよると思うんですけど割とですねぴったり目と言っても、ね、腰回りがちょっとゆったりしてるんであの山ある人がですね全然こなせました、うん、はいあとあの誰も気づいてないんですけど裾にですね実はカスタムして 裾絞れる紐がね入 れ, れるような穴が開いてるんですねえー、撥水機能ですね全然申し分なくてちょっと雪山でですねちょっと履いてみたんですけどやっぱりですね雪の分しっかり弾いてくれますそれとやっぱりですねこれ裏地がないので中にはワークマンのメリノールタイツを履いてます実はこの僕が履いている超撥水シェフパンツ去年のモデルなんですけど 今年もですね、えっと発売されるようなので、やっぱりデニムが一押しですね。それではですね、実際これを着て登山に登って検証したいと思います。はい、えっ、ー、と今回はですね、登って検証ということで、高寒市西区の、えー、長谷山、標高118メートルの登山なんですけども、えー、実際登ってみてね、えっ、ー、と朝帰った時、どれだけ通気で胸、えー、なくね。 過ごせるかどうか、まあ、パンツも含めて検証したいと思います。えー、はい。えー、っと長谷山のですね一番景色がいいところもうここしかありません。えー、っともう山頂に至しまうとですね、景観が簡単に木に囲まれてなくなってしまうので、もう景観を見渡すところはこれぐらいしかありませんのでこちらで景観を楽しみください。風が強い。 ところは全然ないんですけどね。えっ、ー、とまっすぐ進んでいくと。少し小上がりになってますね、えー。この先に三角点があります。この超撥水シェフパンツ、雪山以外、まあ寒い時以外の時にテストしてみました。はい、こちらですね。だいたい3分の1ぐらいですかね。ここで。 やっぱりあの山っぷなんか見ても明確にルートが出てないのであの目印になるねピンクのテープを見ながら進んでいきましょう、はいえー、と一番の難所はですねこの急登ですと言っても言うほど急登じゃないんですけどねなんせ子供でも登れるんでそれでは行ってみましょう 奥に入るとですね、木々にちょっと囲まれて静かになってね、野鳥の声が響き渡ります。はい、えー、汗をかいてきたので続きを加工したいと思います。いい感じですね。はい、ま、えー、もなくピークですね。 えー、中谷山は景観は、ね、ちょっとあまりよろしくないんですけども、えーとまあ、ちょっとプライベートな空間を楽しめる低山という形です、はいえー、118m、うんはいえー、ピークに到着しました、えー、とフリースですね、ベ、えー、ンチレーション機能付きで通気を確保できる部アということで、えー、ご紹介させていただきました。意外と使えます、うん えー、やっぱりですね、汗、距離が今回ちょっと短かったんですけども、長い距離だと発汗に多くないので、こういうウェア、しかも980円ですよ、えー、非常におすすめです。結構、夏場は、ね、虫の本庫なんですけど、このね、木々の間から見える太陽とか、すごく綺麗なんですよね。 自分の子供もも保育園の年長ぐらいのところから、ちょっと歩かせてますね。 海岸沿いから永れ公園から登 り, 上がりですね。 西区のですね、テザー長谷山でちょっとテストしてみました、えー、こちらのですね、サイドジップの方、暑くなってきた時にですね、ちょっと開けてみたんですけど、やっぱり快適ですね、はいえー、と同じくですね、下入いてるのはこの超排水シェフパンツです、これもちょっとですね、山歩きの時に体結構ね、腰回る普通のジーンズだったと蒸れてしまうんですけど、両方開けておいたらですね、暑くなった時に 登って検証、えー、ワークマンのですね使い登山で使えるベンチレーションェア2 0こちらの動画参考になりましたらチャンネル登録お願いします